入ってきました。はい、一服終了だそうです。ま、で時間がないが。剣ですね。S 剣。S 剣 S 剣 S 剣基本に立ち返る。剣だな。これ本田はかなり辛いですよ。これ辛いですか、うん。なんせ昇竜と波動の隙が少なすぎて。剣の波動あれでしたっけあの。出るまで遅いけど打った後が。 あ隙がない隙がない的 な, ないです、ね、出るまでも S は結構早いじゃないですか S は早いああんかそう言われると早い気がする<笑><笑>ああめくりからしゃがみ中 P 今の勝竜このままつながるから大き打ちを死ぬと痛いやつだしゃがみ中 P も強い分かってますねゲストさん1 0列をしゃがみ中 P で潰すっていうのんお 投げるさあた投げ、さあたわら投げは有効ですね<笑>お互い、たわら投げってすぐ出てきてる当たり、やばいですね、出ますから、さすがにあの中継投げです、女の中継投げ、中 P、さあ取れればというとことですが、波動踏んでしまってからのお、あっとしゃがみショッピー、今、大パンヒットしたから、<笑>なんかつながるようなものだけど。まあ目押しミスというところで、これでいちい波動。波動。 はい、ハードなんですよね。この組み合わせ。この距離はきつい。この距離は一回垂直ジャンプで仕切り直しをしないと。なかなか厳しい。これですよ。ただ、ホンダは垂直ジャンプであのう、起動しすぎかないから。そうですね。さっきのこれ。勝利までつなげている。大いぶきを出してしまうと、これがあるから怖い。はい、まずはッ回しよう。月三が一緒。 さあこれ両陣さんにとってかなり厳しい対戦になりそうですね厳しい組み合わせですねそもそも本田は動機がみんな辛い SK は屈指の辛さですからね足払いから あ, あっという間に半分こ れ, これこれこれと昇龍出なかったん、ね、で助かったさあまだよ大昇龍少々中間全部的ですお今の若干は第3弾しかし振り向き昇龍が出る出るんですね振り向き昇龍 やりますね。体型も判定が強いそして今の斜め45度から飛ばれると本田はガードしか落とす技がないというガードなんとかおお入れ替わったワンチャン今のは博く乱がガードでしのいでいる体力リード守って、うん あうまいうまい下がって弱稼働うまいうーこれで体力逆転こんなはなんとかこの台形しゃがみ台形で返されない飛び距離から飛ばないといけないんだけれどもその前調整が難しいおしか し, しけこれ削りきれな い, です、ね、い昇竜今のは完全に決スが待ってたねこ o n d a うまいですね ただあれはどこかで飛ばないと、どっちにしろ厳しいところでした、ね。買い分けがやっぱ、そしてゲ、絶賛うまいですね。絶賛うまいです、ね。うん、うまいですね。弱小流なり、大小流なり。うん。あのエクスだと相打ちとか潰れる系の大大勝利をしっかり、あ, あの出していくっていう。ししおうおう、三ギット最大。今ななんとかんありますよ。ディーエム、まあ。リバサじゃないけど、ちゃんと出ますよ でもめくりよく出ますねゲストあんまりこう県にはこういう重ねはなかなかシビアなんですよね。なるほど。おっと勝利目ですかな。あります。今度はありますか。表。両手 さ, さんなんとか近づいていきたい時ですけど、やっぱこの玉が。やっぱりゲストはなかなかこう勝利の精度が高いから起き上がりに起き詰めしようとしても。 なかなか完璧なタイミングでないと勝利で返されるんですね、はいはいはいはい、逆にその勝利を見越して何も出さないで勝利の空振りに技を入れてっていうところーあーつらいこの台足が辛いんですよねいやそこにも足腹 合, 合わせるさあ切りしこの距離は最悪の距離勝利。さああるか しかし、かガードしてればいいんだよな、これ、しゃがみ中、がみ中やっぱり言ってたら本当に振ってる分かってはいるんだけれども、あのしゃがみ中パンの判定が強いので、はい、なかなか戻りにおかま蹴りを差し込むのも厳しい、下手におかま蹴りを入れようとすると、勝利を食らってしまうという厳しいところですね。さあト ソ、まあ、んナはジャンプ台形の判定が強いので、なんとかこの剣の台足が当たるか当たらないかのところでうまいこと台形を出したり出さなかったり、出さない、まあ、びです、ね、狙っていきたいところ、ね、ただ、大昇龍の前に入っちゃうとあとは大昇龍でうまいこと技を出さないで、大昇龍がすカってくれるような間合いで飛ぶのも大事だったりすると。はいはいはい さあでもうまくここは1本取った領事本多そうですねさあのれ1試合返したいですねのでかいさあこ の, あの波動を、ま、飛び越すっていう行為が本当難しいんですよこのゲーム厳しいですねコパン連打大昇龍よく見てる安 い, いけどいいぞとこれは自動的に大パンが出るやつですね厳しい投げ落とした 見てる。しっかり出る昇竜これで一本取り返すか。拳引き付けなくても全然かすあたりでもいいやと投げる。さあ歩き投げ。おっとメクター。ナイスガード。ずつきずつレンドツキ。ずつはあんまり連打してるとまた飛びからの三段を食らってしまう怖い。これかす当たりだった。ちょっと安い。こうで飛びが。 落とされるんですよちょっと庄竜の突きがお、あー、割り込んだー、今のは何が良かったんだろうと、あとちょっと、投げは厳しかったかな、これで4勝ですね、勝ですね、40秒ですけど、つらそうな顔してます頑張って、さあ、フリップの時間とともに、この5先が終わってしまうのか。時間的には もうちょっと十時一時を回っているところコーパン連打ん飛んでしまう波動が傷つらいこの組み合わせはきついよこれ中流圏が危ないあのつらしてが決まるんだけどここからつながらないんだよな 広く使いますねこれでリーチちょっとでも危険区域に入ると画面を広く使っていのもまた徹底します ね, すね本当さあさわらさわってからのここは全部読み勝手飛びが一個でも入ればいいがそうですねただやここで踏んでしまったジャンプ台ピア足払い波動 おっとこれですねさっき言ってた、はい、台形の判定が強いここが唯一これがさあズッキー入ってこれで4分の1ー上から踏まれたいやー厳しい時間ハードはズッツキー入ってっまだあるよあうー今のはあ っ, っズッツあるよ 一発。ああ、無勝。無勝。ということで終了。勝ったのは。最後惜しかったそうですね。本当に決算が 5-0 で最後勝利となります。お疲れ様でした。エスケ厳しかった。そしてクリップが、えー、これで同時で終了ですね。